深夜1時からお届けする「あさぴのピアノプラネタリウム」30分番組になっております。あれ<笑> ねこの一番ボーダーのアサビのピアノプラネタリウムっていうところからさっきのあの音楽流してほしい感じなんです。プラネタリウムって感じになったら一番いいなって感じなんですけどそれあのええなんだろうリバーブ深めにそこだけかかったりしますかしますかリバウかかりま す, ま す, かかります<笑>でも全部かかるのでみんな黙っといてねっていう感じですはい。<笑> ここからはですね、えー、実況中継を画面を見ながらしようかと思います。今、なんか一生懸命メッセージを読んでいますね。えー、あれなんか私がめっちゃ笑い出しましたね。これはね、多分メッセージの中で強烈な一打があったっぽいですね。えー、その後お席から立ってピアノに向かいました。これね、普通の机の上にピアノを置いてるんで。 あの椅子座りながらやとねもうどうしようもないぐらい高すぎるんで立て引くしかなかったんですよね。えー、なんかめっちゃ引いてますねなんか悩んでますね。このね悩んでる感じのやつとかねこのラジオ第1回目の放送にね多分ちゃんと載っていると思うのでぜひ見ながらあこのシーンかと思いながら聞いてください。じゃあどううしようかな ああ、じゃあ。うんう。はい、いただきました。すみません。ありがとうございます。 なんで大丈夫ですか、うん。や<笑>あの結構盛りだくさんがあったのでこんな感じでですね、えー、ラジオの収録はやっていくことになっております、えー、第2回以降もねこうやって頑張って番組を作っていきますのでぜひ皆さん楽しんでいってくださいそれでは第1回放送お楽しみに